こんにちは。今日は DJI FPV リモートコントローラーのレビューをしていこうと思います。 今日はこ、えー、このレビューをしていこうと思なん で, すけど で, 何でレビューをするかっていうと僕はもともと DJIFPV ドローンを海外で飛ばしてその情報を日本の方々に広めるために活動していてその活動でこちらの DJIFPV に関する製品を手に入れることができましたそしてその手に入れたものを使って今魅力を発信していますそしてその魅力を発信する一環として、えー、送信機やいろんな ここにあるドローンの使っている部品について紹介していきたいと思います今日はそれの最初としてまずは送信機を紹介していきたいと思いますこちらの送信機について特徴を1つずつ説明しながら、えー、詳しく見ていきたいと思います視点を変えましたでは詳しく送信機を見ていこうと思います、えー、外観はこんな感じですほとんどファントム の送信機と同じような感じだと思いますでも全体的に黒くなっていますそこがファントムとの違いですかねそしてこれはモード2の送信機になるのでここはバネがついてませんでもあとはバネがついていてこんな感じですねでこのティックのこの部分は回転することによって高さを調節したりすることもできますねあと 外すすこともできますとそしてここにストラップ用の穴がこう開いてますね。ここにストラップをつけて、えー、送信機から手を離しても落ちないようにすることができます。でここに、えー、電源ボタンがあるんですが1回押すとバッテリーの残量が見えます。で4段階のうちどれぐらいの残量が残っているか他の DJI 製品と同じように2回押して2回目を長押しすると。 こんな風に電源を入れることができます。電源を入れるとパンが回るようですね。で、ここに赤いランプがついてると思うんですけど、赤いランプがついてる場合にはエアユニットと接続できていないということですえ。接続が完了すると緑色になります。で、こちらにあるボタン、このボタンはえメニュー画面を開くボタンだ。 と思います確かでもあまり使いませんでこちらに、えー、2つのポートがあります USB-C のポートと、えー、3.5mm のジャック機能としては USB-C はこの送信機を充電する時に必要になります それと最近のアップデートでできるようになったんですが USB-C を使ってのシミュレーターの操縦もすることができます例えばノートパソコンでシミュレーターをするときに接続する相手が USB-C だと USB-C と USB-C で接続することができますですがその場合に接続するケーブルは付属していないので新しく買う必要があります DJI が推奨しているこの電源用のケーブルはいくつか説明書に書いてあったんですがそんなものは持っていなかったのでえ他のものを使っていますそしてこちらのポートこちらのポートは、えー、シミュレーター専用のポートになっていて以前までは持っていたのですが 3.5mm のシミュレーター用のケーブルを使って、えー、パソコンとつなぐことができますしかし精度としては USB-C の方が、えー、上なので使いやすいので、えー、こちらを使っています あとはじゃあこの反対側行きましょうかこんな感じです、えー、ここに DJI のロゴが入っていてアンテナが2つでこのアンテナの可動域は結構広くて、えー、こんな感じに結構曲がることができますね、えー、なので収納する時はこんな感じに横にしてやると、えー、収納しやすいと思いますね DJI が説明書で推奨しているのはこの角度ですねと縦にして 90度それを、えー、機体に向けることが推奨されてますちょっと電源切りましょうかこれも2回押して電源を切ることができますではボタンを見ていきましょう、えー、でこちらにあるのがこれが録画の開始と停止ボタンですねはいそしてこちらにある、えー、左側のダイヤルですねこれは、えー、横にこう動かすことができるんですが、えー、可動域が決まっていて端まで行くとこういうふうに。 戻ります。こういう感じで。えー、これは何に使うかっていうと、モードを切り替える時に使えます。具体的に言うと、LED モードとか、レーシングモード、えー、普通のモードとか、そういうのを切り替えることができます。あとは、ここに、スイッチがありますね。3段階のスイッチです。 でこちらにもこれはベータフライトとかで自由にカスタムすることができます。あとは反対側。こちらが右側です。これは右側のダイヤルです。でこのダイヤルはこういう風に完全に回転します。そして押し込むこともできます。でこれは何をするかっていうとメニュー画面を移動するときに使うことができます。でこれが戻るボタンですね。バックボタン。でこちらにもスイッチがあります。こちらにも じゃあ下行きましょうかここにはこれ何ていう部分ですかね分かんないんですけどこういう金属の部分がついていてこう例えばここに置くとこういう風に傾斜がつくようになっていますでこう裏っ側裏側は特に何もないんですけどこちらのこの部分ですねこの部分を下げるとパカッと開いてバッテリーが出てきますでこれがあの送信機用のバッテリーになっていて特に見たり外したりする必要はないんですけどこちらから着脱することができます ここを押してするとこれを取り出すことができます。これが、えー、バッテリーになります。4920mA と書いてあります、はい。こちらですね。で、あとここにあるラバーを外すと穴が開いていて、で、この奥にはネジがあります。ここでこでののスティックの強さとか 調整することができます反対側にもこういうふうに水平に見てみると傾いてるんですねこの送信機自体がなのでこれを持つと手にフィットする感じこう持ってで手が横から生えてるんでそれにちょうど合う感じに設計されていてとても使いやすいと思いますこんな感じです 他にも気になることがあればコメントなどよろしくお願いします。で今後も、えー、これ以外にも、えー、AI ユニットとゴーグルなどレビューをしていこうと思いますので、えー、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。